はいはい、じゃあちょっと回ってみましょうかね堺田横穴公園ここ、降りてから降りてから右にってくれるんだな右にえー5月の20日だからな20日は学、うんね、芸員の方が説明会があるんですね5月20日の土曜日だかな10時から3時ぐらいまで するとツアーを組んでくれるらしいよ。20名ぐらいのツアーをね。先着順。これ無料やそう。ん先着順で無料でたかな。あら。見えんがね、これ。どうなってんのあれこうかよ。あ、横はなんだけど、見えんがな。見られんがね。第三四群、三五本。見れませんがね。この横は。あ、これ大きいね。 ああ綺麗にしてあるんだよこれは石組んでるのかな違うのかねどういうことだうんー分からんなこれは。せめんかなセめんとかな入れてるような踏みじゃないけどねちょっと後で聞いてみよう分からんな。こ こ, こ, こは何ですって 壁画壁画見れるのかなちょっと行ってみようか、彫刻壁画前こんなのしてやったかなのーも記憶ないなななんだけど、何もなかったなただね、手前から花を見ただけよ、昔来たときはあら、綺麗いに入口に扉がついてますよ 扉が鍵をかかってんで ね, ね。あら、真っ暗系。電気ついてるの。照明の、あ、切ってますかね。切ったら見えんがね、また模様。残念。全く見えないんでございます。何にも見えません。 事務所でいろいろ、ね、説明してくれたけどさ、全然見れへんからね。いやだいさ四分六五ははなるほどこれ岩がくり抜いてるわけやな。そういうことじゃないでしたかさっきのあれはね。わざわざ岩はくり抜いてますわ。ええー、あっこやあれがおこちゃうかあれがおこ。 かかかかかからららららははメメーーあるねねね天井高高っ な, ないいい手前奥の方もと、ね、残念で第、ね、上は分からんかちょっと右にカーブしてんのかな。 ね。ほらほらほら、ほらここにほら。なんか映画、ほってありますか。こんなとこにほってんねえな。これは埋まっとるかね。残念。埋まってます。こ第三四軍十八五分。ああ、これはちょうどいいぞ。西日で、ちょうど見れるでゃょうか。 あ, あ広いねえー、奥行きが 78m あるけど高さは分からなかったのが手前は1メートルぐらい奥分からん第3四分19五分そんな大きないか7 8メートルか。 どこあの、ね、25分は25分25分がわからんがね285分がああ真っ暗だ全然真っ暗だ ああ、なんかあるんだけどね、見えんな。残念やね、あれ、あれなんだろう。あれなんだ、これは。見えません。真っ暗だよ。これ開いてるのか。いや開いてないな。第三四五、二十八五分でございました。やり方はんな感じあの、こんな感じやね、三五分。 三号第3四五二22五分このやり方やわみんななやり方ですね入れんなあ鍵入ってるか小ぶりやけどねこれやったら6 7トあるかまあなんかちょっと真っ暗やけど第3四五二23五分これも一夜間のやり方ほれちょっと小ぶりやけど。 このやり方やな、ね、やっぱり。 ちょっとこれやり方違うなここがね南国が書いてないけどあーっと持って中までやれるんだよこうなるほどね中かなり広いで、ね、よ そうかね、こ, れここまでこれうわ上すごいことになっててここから言うと奥まで1415メートルあるねんでな竹林広はこれなこれかかってくるか1 8号分 ええー、見れませんけど、二十八号分ね、二十八号分。入れませんけど。ちょっと形がね、と違うけど。これが十二号分。十二号分。 高さが1メ ー, ター、3 4十あるかね怖これはね何や奥行きは8センチぐらいしかないけど34分115分かねこっちは15分これは深くだやなちょっと中見えんけどちょっと中が見えんけど深いねこれは ここまで見えないよ。ら、5 6であ、五六個でだるかもしれない。ちょっと見えないね、真っ暗ね。この崖のところにね、穴を掘って。 ほらなんだこれは、一っぱ落ちてるのはツバフかねこんないっぱい落ちるもんかねこれは鳥のシワだかなカラスかな、カワカー言うとろからほら、いっぱい落ちとるかね